皆さん、こんにちは、ポリーナです。で、ふぅ、やっと山梨県でもすごく、外はすごくいい天気で、なんかもうお部屋は暑くて、暑くても、なんか顔は真っ赤になってしまいました。でもね、ちょっとエアコンはちょっと待つかなちょっと<笑>我慢して、ちょっとエアコンをつきないようにするかな<笑>と思います。で、 今日のテーマですね。今日のテーマは、その、自粛生活の中で一番困ったこと。はい、そうです。もう、ね、今は5月ですね。もう、いつの間にか5月になってしまって。で、その、はい、自粛生活も、じゃあもう、完全に自粛生活も1ヶ月が経ってしまいました。で、その時間で私は痛い 何一番困ったのでしょうかをちょっとね伝えてみたいと思いますはい。で順番に行きましょうね一番困ったことはやはり最後に言います一番目はもちろん自粛生活の中でどこにでもあまり行けないんですが温泉までセントまでもう1ヶ月以上もう 1か月以上ですね。1か月以上は行ったことがない温泉は行ったことがなくて、なんかシャワー、シャワーばっかりの生活になってしまいました。それはすごく残念、切ない気持ちです。なぜならね、もう5月で暑いでしょう。で、いつ一番、なんか一番、温泉の 一番の時期はいつでしょうかやはりみん な, なんか日本人の皆さんですね夏でも OK みたいな話となってますでなんか夏の温泉の魅力魅力は何でしょうなんか友達からちょっと伺いましたで友達ですね熱い温泉に入って熱い水に入ってでそこでリラックスしてで外に出たら なんか 涼, 涼しくなるみたいな気持ちねえでもやはり私はその一番温泉に楽しむ季節ですね夏ではない逆に冬と春かもしれないねまあ冬は外は寒いで暖かい水に入るともう最高じゃないですかで 春ですね。春はやはり桜でしょう。で、そんなに暖かくないし、寒くないし、まだちょっと寒いの方ですね。で、例えばあ温泉に入って、で、桜を見ながら、その温泉浴びるのは一番最高じゃないでしょうかね。でも今年はやはり無理です。で、それはまあ困った。 困ったことの一つでございます次ですねその2番ですね困ったことはやはりその外出ができなくて友達と会わなくなってしまいました。でそこに含めてですねその友達ではなくて私はその チューブを始めたのはもうなんか4ヶ月ちょっとですね4ヶ月ちょっとで今の時期ですねなんかいっぱいちょっとコラボしたいなーという人が出てでもやりたくてもできないもちろんなんかアプリがあるらしいよ Zoom とかねそのえー、っとですね直接会わなくても会話できるアプリですねでもや は, やはり私の場合はねもうまだ 経験が少なくて、で、さすが知らない人と一緒にじゃあ何か言いましょう。ねちょっとハードルが高いじゃないですかと思いました。はい。で、コラボがしたくてもできない。友達と会いたくてもできない。しかも、なんかまあ、山梨は自然が多いけど、外で 道具を取るのはまたできないですで、なぜならできないのでしょうかやはりその平日ですね、人は少なくてあんまりないです。その河口区に行ってもあんまり人はあ、えっと、接触しない一日の旅ができますが、 正直に言うと皆様はね自粛を守る人から見るとね誰か外に出かけて動画を撮るのは、うん、あまり良くないじゃないですか。ねえ 自, 自分が自粛をしてもその人はなぜ外に出かけるみたいな気持ちになります。 うん、なります。で、その動画を作っても自分も辛い、ちょっと辛い気持ちで、で、見てる皆さんもですね、ちょっとね、あまり良くないと思います。今はやはり stay at home とか、お家で過ごしましょうとかは、まあ一番大事じゃないのかなと。で、うん、私もそう、や, やはりそう思います。でもそれにしてもね、その私のチャンネル、その前は <笑>大体その外に行って何か面白い場所に行ってで何かをやるみたいな話だったじゃないですかで今はできなくなってしまいましたともう一つですねえー、っと前ロシアのロシア編の動画ですねやはりそれはもう3月に撮ったものでででも編集したのはやはり4月だったで 何回言ってもそれは昔の撮影ですよとか今はちゃんと守るんですよどこにも行かないんですよと言いながら書きながらねえなんかやはりコメントの中でやはりあれですねなぜ外に出るんですか体を気をつけてくださいなぜ外にいるのでしょうか大変じゃないですかもう日本に戻らなくなってしまったんじゃないですかみたいな ね、あまり途中から入った人はやはりそのコメントをやってしまったから私もなんかあまり良くない気持ちになってしまいましたしかもそんなに外の動画ですねやはりみんなあまり見たくないからそのあまり人気ね人気じゃないものだったうんそれはもう一つの悩みです最後ですねちょっとまあ珍しいというか一番まあ 今一番、まあ、つらいというかねじゃあ3個目のことですねねえ私の生活のリスムですねやはり完全に壊れてしまいましたコロナでねえっ、ー、と今から説明しますで今毎日も ほ, かほとんど毎日その時間が その自由の時間ばっかりになってしまいました。それはもちろんいいこと、いいことなんですが、その空いてる時間があってもね、ね生活のリ ス, リスも完全にもう変えられてしまいました。例えば 起きる時間ね例えば今日はああどうせどこにも出かけない し, しも仕事もしご仕事さえもできない状態ですねじゃあもっと寝るかなとねえ遅く起きて遅く寝てなんか食事の時間もバラバラになってしまいましてそれに加えてあまり出たい気持ち外は あまり出たくない気持ちもあるんですね。で、その運動不足になってしまった。はい一気に一気にその10時間が増えた、増えたんじゃないですか。で、一体何で使うのでしょうか。私はもちろん YouTube で、その時間は YouTube で使ったんですが、その4月はいっぱい動画を出した、出したじゃないですかね。 でも、皆さん、毎日を動画作るのはやはり難しいですよ。で、難しいというと、なんか、インスピレーションがないと、やはり甘い動画、動画が作れない。で、その自粛の生活の中で一体どこから、どこからインスピレーションを取れば良いのでしょうか。ね。はい。 で最近、まあ、スポーツを始めたてでスポーツをやってちょっとダイエットをしてまあなんとかその暇な時間をなんとかいいもので使う使いなんか一生懸命使いたいんですその暇な時間ですね何かその時間があるから。 今の時じゃないですか新しいのものを勉強したいとかまたは YouTube とかスポーツとかねえそ れ, それはすごく頑張っていますがやはりそのリスムが 壊, してし壊れてしまいましたからねえどうすればよかったんですかどうやってその一日の長い長いですね、ま 見たらいいのでしょうか例えば私の問題ですね私いつもよく2度寝3度寝4度寝をする人<笑>寝がいっぱいになってしまったで要はその一度一度目覚まし時計をつけてで例えば7時7時半8時でその起きて「ああまだ時間があるんですね」と。 寝寝寝てしまって、起きて寝てしまって、起きて寝てしまって、しししまままっっっ起起ききで今日はなんとねえ8時に起きたかったんですがその水橋時はその7時半につけてつけたなのにね、実際に起きたのはね起きたのはねえ <笑> 11時になってししままいましたでそれで例えば運動をして昼ご飯をしてもなんかそれだけでバッとあっという間にもう半日が過ぎてしまいましたね。で今からその買い物例えば買い物に行きたくてもね 今日はね、土曜日なんですよ。土曜日であんまりスーパーに行かない方がいいんじゃないのかなという感じがしますね。<笑>それで、ちょっとね、ちょっとやはりちょっと辛いです。はい。というわけで、私の自粛生活の中で困ったことでした。 で、皆様はどうでしょうかぜひ教えてください。皆様は一番困っ、自粛生活の中ですね。一番困っていることは何でしょうか私、もうちょっと知りたいですね。私と同じのでしょうか全く違うことかもしれないね。はい。で、もちろん、もしよかったら、いいねボタンとか、チャンネル登録をお願いします。また会いましょうね。パカパカパカパカパカパカパカ。